習近平主席の失脚の始まりでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。6月に放射能漏れの可能性を指摘された中国大山原発ですが、やはり何かあったようですね。ザクザクからの記事を引用します。中国当局は7月30日。 燃料棒に破損が見つかったとして中国南部の広東省大山市にある大山原子力発電所の原子炉一基を停止しメンテナンスを行うと発表しただが約1か月半前には中国政府の公式発表として同研発で放射性物質漏れの可能性があるとするアメリカ CNN の報道を否定したばかりで中国側の 臭いものに蓋の態度に大きな不信感が募っている。ザン原発の安全性をめぐってアメリカ CNN は6月14日、同原発の建設に関わったフランスの原子炉メーカーであるフラマトム社がアメリカ政府に対し、ザ山原発に差し迫った放射能物質による脅威があると警告したと報道した。また CNN が入手した フラマトム社からアメリカエネルギー省に宛てた書簡では中国当局が運転停止を避けるため原発外部の放射線測定の許容限界値を引き上げたと書かれていることが分かっている中国外務省の張立憲報道官は6月15日 CNN の報道に対して異常はないと否定し中国は原子力の安全性を非常に重視している などと発言し強く反論していた。さらに中国生態環境省も16日公式ホームページ上に CNN の報道をめぐる中国国内メディアのインタビュー内容を掲載した。この中で同省は原発の運転過程においてわずかな燃料棒に破損が見つかるのは普通に見られる現象であるとして 危険をもたらす懸念事項ではない姿勢を明らかにした。さらに、同省は、周辺の放射線量に異常はないし、いかなる放射能漏れも発生していないと主張した。とのことで、6月の中国の大山原発の放射能漏れの可能性のニュースはまだ記憶に新しく、続報があれ以来なかったので気になっていたのですが、やはり何かあったみたいですね。 当時運転継続させるために放射能の安全基準値を引き上げるって報道がされていましたが、要は漏れていたということです。6月15日の日経新聞によると、冷却水内の放射性物質を含む気ガス濃度がフランスでは原子炉停止になる上限値の少なくとも2から3倍に上がっていたとのこと。そして7月30日に一転突然の原子炉停止。 コロナの時の初期対応と結構似ていますね。4月に福島で標準基準値内トリチウムを含む処理水の放出に関して、地理的にほぼ関係ないにもかかわらず、韓国と一緒になって偉そうに批判していたのに、自分たちのことになったら具体的な数値も示さず、問題のないレベルと、韓国の嘘は爆笑ものが多いですが、中国の嘘は笑えない、 何かドロドロした悪魔的なものを感じます。先月の河南省の洪水報道にしてもそうなのですが、海外のメディアに対して、取材させない、質問に答えない、共産党の指示と思われる集団での記者への威嚇行為など日常茶飯事、突然の拘束や逮捕、国外退去命令もあり、およそ文明国が行うこととはかけ離れています。 2年ほど前からですが、アメリカとイギリスのメディアは、トランプ政権は批判するものの、同政権が主張する中国の脅威については同調する報道を始めていました。あの国何か変だと感づいたのでしょうね。2018、2019年頃には、ニューヨークタイムズは何日にもわたって中国の人権弾圧に関する調査報道記事を特集しました。 BBC は昨年、中英中国大使をスタジオに呼んで、ウイグルでの人権弾圧の様子が撮影された映像や、強制不妊手術を受けさせられた女性のインタビュー映像を見せ、ごまかし続ける大使の様子を放送していました。この BBC の映像は、公式に日本語訳のついたものがアップされていますので、まだ見ていない方は概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。 BBC はそんなこともあって、現在中国当局からかなりひどい目に遭わされています。昨年3月、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者が国外退去を命じられています。ニューヨークタイムズとワシントンポストといえば、反トランプ、左翼リベラルを代表するアメリカの新聞ですが、そういう新聞社ですら、 中国政府にとって好ましくない取材をしていたのだと考えられます。さて、記事では、6月14日 CNN が放射能漏れの可能性を報じたことに対し、中国政府が強く反発しているとありますが、痛いところをつかれると、あの国は得てして強気な発言をします。いち早く伝えた CNN ですが、あのチャイナネットワークニュースと揶揄された 新中国の立ち位置を変えたのでしょうか記事に戻りますと、ところが中国国務院の国有資産監督管理委員会の管轄下にある原子力企業、中国広角集団は7月30日夜、大山原発で異常が見つかったとの声明を発表。それによれば、大山原発1号機が運転する過程において、少量の燃料棒に破損が見つかり、 フランス側の技術者との間で話し合いを行い、1号機の運転停止を決めたことを明らかにした。異常はないと発表した外務省発表を否定する形となった。その上で、今後はメンテナンスを行い、破損の原因を調べ、破損した燃料棒を交換する予定で、原子炉は安全でコントロールできると強調した。これについて、 アメリカ政府系報道機関、ラジオフリーアジアは、フラマトム社の親会社であるフランス電力公社の責任者の話として、ザン原発で見つかった燃料棒破損の問題について、フランスであれば、まず原子炉の運転を停止する。停止する目的は、状況を把握し、問題の悪化を防ぐためだと指摘している。これについて香港メディアは、 フランス側の指摘がなければ、香港にも原子力汚染の被害が及んでいた可能性がある。中国政府は事実を確認して、しっかりとした対応を取るべきだと報じている。とのことで、6月には問題ないと言っていたのに、1ヶ月後の7月下旬には異常が見つかったので止めると声明を発表したと。実際やばいことが起きたのでしょうね。 おそらく少量ながらも放射能が漏れたのでしょう。何の問題も起こっていないふりをして隠し続けていると、西側メディアはチェルノブイリの再来だとか、あれやこれやで騒ぎ立てるでしょう。香港にも近いことから、反中国で結束したメディアにいろいろ不意調される前に、自分たちで白状したと考えるのが実情ではないかと思います。 あのソ連を崩壊させた最大原因の一つは、チェルノブイリ原発事故だと言われています。当時、ソ連のトップだったゴルバチョフ書記長が、自分たちではもうどうしようもないので、石川諸国に助けを求め、そのために情報公開をしたところからソ連崩壊につながったということです。習近平氏の中共政府はかなり追い詰められていると思います。先日お伝えした武漢ウイルスの 起源疑惑に関して、おそらく世界中から天文学的数字の賠償金を請求されるでしょう。拒否したら、共産党要人や OB たちが保有する海外資産の凍結が待っています。アメリカはそこまでやります。ウイグルやチベット、南モンゴル、さらに香港での人権弾圧で、自由主義陣営は結束し、メディアは批判し続けるでしょう。 トランプさんが落選したのは大変残念でありましたが、逆に言うとトランプさんを意味嫌っていたヨーロッパ主要国とアメリカが結束することにつながりました。習近平氏は7月にマクロンフランス大統領、メルケルドイツ首相とオンライン会談をやり、資金援助をちらつかせて欧米分断を試みたそうです。しかし、すでに5月に教習用立艦などを派遣した フランス海軍に続いて、ドイツ海軍も8月初旬、インド太平洋に向けて日本やオーストラリアと共同訓練や監視活動に参加するため艦隊を派遣し、切り崩しは失敗しています。岸防衛大臣はしっかり仕事されていますね。西側諸国が対中国に対して結束を固めれば、中国の得意な札束外交も戦狼外交も効き目はありません。 これだけ世界から孤立を深める中国が開催する来年冬の北京オリンピックボイコット論が夏の東京オリンピック終了後本格的に議論されることになるでしょう。国内では終始は敵だらけだそうです。暗殺の噂もあるくらいです。共産党内の政敵をここ数年で追い出し、老屋に入れたり言うことを聞かないビジネス界の大物を急に行方不明にしたりなど、 ややりたたいいいい放題やっています恨みを持たれななははずはないでしょう8月1日、人民解放軍の大佐以上の軍人の給料を4割アップさせる、軍人地位権益保障法という法律を施行させました。軍隊を掌握しなければ、あの国ではトップは晴れないのですが、4割アップで終始のために命を捧げる軍人はどれぐらいいるのか、はなはな疑問ではありますね。 中国史に詳しい方ならお分かりだと思いますが、あの国の歴史はびっくりするほどの裏切りの連続ですからね。終身国家主席という地位を創設し、毛沢東以上の地位に上り詰め、世界中から偉大なリーダーとして尊敬を得たいと考えているようですが、独裁者が世界のリーダーになどなれるはずがありません。中国国民が許しても自由主義陣営は絶対認めないでしょう。 さて、孤立を深める終始の最後の望みは、日本になると思います。天安門事件の後、孤立を深めた中国を救ってあげたのは、両陛下の訪中までしてあげた日本です。当時の首相は宮沢貴一、官房長官は加藤浩一です。そういえば、最近、中国からのディスカウントジャパンの発言はほとんど聞きません。韓国は相変わらずわめいているのに、中国は不気味なぐらい静かです。 中国は8月15日あたり、政治家の安杉参拝をめぐってどんな発言をするか、それにより日本へのすり寄り具合がある程度測れるでしょう。欧米がやっていることを 100% 追随する必要はありませんが、しっかり同盟国の思惑を観察しつつ、日本は同じ間違いをしてはならないと思います。二回し要注意です。ということで今回の動画は以上になります。